こんにちは、岐阜大学の小山です今回は風水害、土砂災害と防災情報についてですここでは風水害の対策すなわち避難を考える上での基準となる情報について解説しますそれぞれの情報を使いこなせるよう学んでいきましょう今回のテーマは 風水害と土砂災害ですが風水害の中でも特に氾濫についての情報を解説していきますちなみに氾濫には内水氾濫と外水氾濫があります内水氾濫とは降った雨や流れてきた水が排水能力を超えたり本線の水位が支線より高くなって 外水が逆流するなどして道路の冠水や住家の浸水などが起きることを指します外水氾濫とは河川の水位が上昇し堤防を越えて水が溢れたり堤防が決壊して起きる洪水のことです土砂災害とは土石流、地滑り、崖崩れによって人が亡くなったり 負傷したり、建物が壊れるなどの被害が生じることです。風水害土砂災害において、命を守る行動といえば。なんと言っても早めの避難です。しかしこの早めの避難。早めっていつでしょうか。起きた後ならば、あああの時逃げておけばよかった。 といつが早めだったのかを考えることは簡単ですが今まさに雨足が強くなってきている状態で今が早めだすぐ逃げようと判断することはなかなか難しいと思いますしかも場所によって危ない状況になるタイミングは違いますのでそれぞれの人が 自分にとっての早めの避難を行う時期を考えることが大事になってきます。ということで今回紹介する情報はいいつ避難すするるかを考えるための情報ととうことになります風水害土砂災害に関係する防災情報の主なものとしては特別警報警報注意報 記録的短時間大雨情報土砂災害警戒情報避難情報避難準備高齢者等避難開始避難勧告避難指示確保緊急の4つがありますこれらについて見ていきましょうまずは特別警報警報注意報です これらは気象庁が発表すす。る情報です特別警報は現在の情報が重大な災害が発生する恐れが著しく大きい状況に達したときに発表されます。概ねの目安としてはその地域で50年に1回くらいの激しい状況が起きてしまっているということになります。つまり特別警報が発表された場合には、 すでに50年に一度くらいの大雨というような状況にすでになってしまっているということを意味していますので遠方への避難はむしろ危険なためその場で例えば上の階に避難するなどのできる限りの安全行動をとってください。これを踏まえると早めの避難を考えた場合には特別警報が出てからでは遅い。 と考えた方が良いでしょう次に警報です警報は現在の状況が重大な被害が発生する恐れがある状況に達した時に発表されます。警報については各市町村ごと警報種別ごとに降雨量や流域雨量指数などの数値的な基準が決められています。 基準はまだ発生していないが過去の状況から考えると重大な被害が発生する恐れが高いという状況を想定して決められていますので早めの避難という面では特別警報に比べれば少し避難のための持ち時間がありそうですね。次に注注意意報報です注意報は現在の状況が 災害が発生する恐れがある状況に到達したときに発表されます注意報についても各市町村ごと種別ごとに降雨量や流域雨量指数などの数値的な基準が決められていますこの基準もまだ発生していないが過去の状況から考えると被害が発生する恐れが高いという状況を想定して決められていますので 早めの避難という面では、特別警報、警報と比べても、さらに避難のための持ち時間がありそうです。つまり、特別警報、警報、注意報という情報について考えたとき、早めの避難という視点で考えたときには、特別警報では手遅れで、警報あるいは注意報の情報を活用した方がいいということになります。 ちなみに各市町村における発表基準は気象庁のホームページで調べることができますので一度皆さんのお住まいの市町村の値を確認してみてください次に記録的短時間大雨情報ですここれも気象庁がが発表すする情報ですこの情報報ででのののは1時間に降った雨の量がその地域で これまでの最大クラスになるような雨に到達したときに発表されますこの基準は1時間雨量歴代1位または2位の記録を参考におむね付近予報区ごとに決定されています到達したときに発表される情報ですからこの情報が出たときには土砂災害や浸水害 中小河川の洪水の発生につながるような猛烈な雨が降ってしまっているということを意味しますちなみに岐阜県の場合だとこの基準は1時間雨量100ミリですが1時間雨量100ミリの雨とはどんな雨でしょうかこちらが雨の強さと降り方の関係をまとめた表です 雨の降り方は5段階に分かれていますやや強い雨というのは1時間10から20ミリの雨で人が受けるイメージとしてはザーザー降るという感じです地面からの跳ね返りで足元が濡れたり雨の音で話し声が聞き取りにくかったりします強い雨というのは1時間20から30ミリの雨で 土砂降りです傘をさしていても濡れたりワイパーを速くしても見づらかったり地面一面に水たまりができるような雨です激しい雨というのは1時間30から50ミリの雨でバケツをひっくり返したような雨です道路が川のようになったり 車で高速道路を走っているときにはハイドロプレーニング現象でブレーキが効か な, 効かなくなったりします非常に激しい雨とは1時間50から80ミリの雨で滝のような雨です猛烈な雨とは1時間80ミリ以上の雨で息苦しくなるような圧迫感を感じたり恐怖を感じるような雨です 非常に激しい雨猛烈な雨では傘は全く役に立たなくなり水しぶきであたり一面が白っぽくなりますそして視界が悪くなりますので車の運転は危険です先ほどの記録的短時間大雨情報の基準を見るとこの表でいう猛烈な雨にあたりますので記録的短時間大雨情報が出ている状態で外に出たり 遠方への避難を開始するというのは危険ですね。この場合も今いる場所でできる限りの安全確保行動を取るよう取るということが必要になります。さて次は土砂災害に関する情報と基準についてお話 し, します。土砂災害についてはその危険度は降っている雨と 土の中の水の量の2つの指標で評価されます降っている雨は60分間積算雨量つまり直近1時間の間に降った雨の総量で評価し土の中の水の量は土壌雨量指数という指標で評価します土砂災害の危険地域については土砂災害警戒情報の判断基準値が設定されています こちらの図の紫の線がその基準を示していますこの線よりも右側この紫で今塗ったところですねこちらに入ると土砂災害が発生してもおかしくない状況あるいはすでに土砂災害が発生しているかもしれない状況という意味になります土砂災害の危険度評価では実況地 現在の60分間積算雨量と土壌雨量指数の値と2時間後の予測値に基づいて情報が示されます。こちらの図で水色の丸で示されているのが実況値です。実況値の60分間積算雨量と土壌雨量指数の値が土砂災害警戒情報の判断基準を超えたとき、これは すでに土砂災害が発生しているかもしれないということを意味していますのでこの状況になってから避難を開始するというのはむしろ危険ですその場でできるできる限りの安全確保行動上の階に移動して山側でない部屋に移動するというような行動を取ることが必要でしょう早めの避難という観点からはこの状況になる前に避難しておくことが必要ということになります こちらの図のように実況値は土砂災害警戒情報判断基準値を超えていないけれど2時間後の予測値が土砂災害警戒情報判断基準値を超えた場合土砂災害警戒情報が発表されますこれは2時間後には土砂災害が起きているかもしれないという意味になりますので今から避難にかけられる時間は2時間あるかないかという意味になります 避難に2時間以上必要な方はすでに避難のための余裕がなくなってしまったということを意味しますし避難に2時間かからない人は速やかに避難を行った方が良いということになりますまたこちらの図のように実況地の土壌雨量指数が大雨警報の判断基準値を超えていないけれど2時間後の土壌雨量指数予測値が 大 雨, 大雨警報の判断基準値こちらの赤い線に到達したとき大雨情報土砂災害が発表されますこの場合は土砂災害の危険性が高まっているけれども発生するまでには2時間以上の猶予がありそうということになります早めの避難という観点からはこのタイミングで避難できていれば比較的安全に避難できそうです特に 避難に2時間以上かかる場合にはこの状況、あるいはもっと早い状況で移動開始していることが必要かもしれませんね避難情報は市町村によって発表される情報で避難準備高齢者等避難開始避難勧告避難指示かっこ緊急の3段階の情報があります ここに例として岐阜市の避難情報の発令基準を挙げています下に行くほど緊急度が高いすなわち持ち時間が少ないあるいは持ち時間がないということを表しています特に避難指示緊急では ② にあるようにすでに越水が起きた状況での発令もあるため避難指示緊急まで待ってから避難するのでは手遅れになっているかもしれません ここで水位の情報として避難判断水位氾濫危険水位という言葉が出てきますがこちらについて解説します河川には洪水予報河川と水位情報周知河川とそれ以外の河川があります洪洪水水に関する情報は洪水予報は予河川と 水位情報周知河川の二つで発表されます水位情報周知河川の場合には特別警戒水位に達するということが避難準備高齢者等避難開始の目安になっていますそして危険水位に達することが避難勧告の目安になっています 洪水予報指定河川の場合には避難判断水位に達することが避難準備高齢者と避難開始の目安になっていまして氾濫危険水位に達することが避難勧告の目安となっています。これを踏まえると市町村による避難情報は早めの避難というよりも直前避難のための情報になっているというように思います。 避難情報が発令されたときにはすでに早めの避難の段階ではなく直前避難の段階場合によっては手遅れとなっている状況であるということを認識しておく必要がありそうです以上で今回は終了です今回は氾濫・土砂災害に関係する情報について説明しました次回は 実際に早めの避難を実現するために洪水ハザードマップと避難タイミングについて考えていきます。